はい、どうこちら。えー、自分の名前忘れました。ということで、えー、今回はですね、こちら、えー、マンチド森という、謎の、まあ、なんか、まあ、ヘンテコなホラーゲームをやっていきたいと思います。うるせ え, るせえな。なんか、ちょ、まあ、始める、聞く、終わるっていうか、これ聞くって、聞くってない聞くってないちょっと、押してみるわ。 おなに何 近頃発生する神隠しは、この森が原因だと噂されている。あ, あ、なんでも、かつて封印された化け物たちが、この森にはびこっているとか。ああこいつは美味しそうな金の匂いがするぜ。あ, あ, あ、なんか俺は、なんかそういう。記者みたいな感じなのかな。こちらおう、え。なに。<笑><笑>え、なにこれ。始まったけど。 えーと、な、これなんて読むの宝石を、宝玉を持って、石像に光を宿す。ちょっといてるか分かんないけど、ね。えーと、振る、えこより、んふ、振るより、狂いようを沈めよちょっとないてるか分かんないっすね。とりあえず探索していきますか。広いっすね。 いろいろとちょっと突っ込みたいとこあるんだけどこれ木の根っこ出過ぎじゃないまあいいやとりあえずなおー何お何おおマンジだおーちょちょちょジおーうるせえなあーおお前から起きた前から起きた前から起きたイエーイおーっおちか チカチカチかなん か, なんか増えてるなんか増えてるなんか増えてんねんけどなんか増えてんねんけどうるさいうるさいうるさい耳いれる耳いれるハハッやばい耳枯れるゴジうるさいねんけどあ待ってマジああ死んだあ死ん だ, ー死んだうるさってこのゲームシンプルに耳枯かれるところだったなマジ洗脳されそうになった なんですか、これ。宗教関連のゲームですか、これ。まあ、実は僕、宗教も元々から入ってるんですよね。うん。あの、オウム真理教っていう、まあ、宗教も元々入ってるんで。とりあえず、こいつらが追っかけてるから、この間に探索しろってことだか。とりあえず、お前、チキンだ。おお、前から来た前から来た前から来たおおおやめやばや おい、くそくそくそ、足くせえな、お前。ああ、死んだ。ちょ、早く沈めて帰ろうぜ。砲玉を探せみたいなこと書いてあるから、多分そいつを集めていかないといけないタイプのゲームなのかなでも、こいつらがうるせえからさ、探せる気になんないんですけど。これか<地図>これかああ、ああわかったわかったわかった。わかったぞ。あ, あの砲玉を拾えばいいんだ。ただどうやって巻くかだよな、これ。 こいつらはまかない限り話になんねんだよ。あとは、見つけた宝玉をどこに収めればいいかっていう話なんすよ。とりあえず、なんか、散策すれば。なんか、いろんなとこ行けるっぽおい、なんから。たえ、なになになに何え、え、え、え、え、何クイズえ、なにいやいやいやいや、ちょ、ちょ、おかしいのいたって。明らかになんか、なんか、カムラがっついまんじ来てたな、ほんとに。ちょっとおかしいな。あれあいつだけじゃねえのか仲間いんのかちょっと聞いてないですね、それは。 マジ聞いてないですけど。ど分かり合いましょう。あ, あ、ダメです。とりあえず、あーもう、きついな、ちょっと。ちょっと、多すぎるな、漫字の数が多いよ。どんだけ漫字が好きやねん。作者はどういう、 を作ってあどういう糸でこのゲームを作ったのか気になるとり あ, えずあ待ってつかまった。 さすがにきついっすね、これは。とりあえず、1個砲撃あるから、なんとかして、あれを回収してから、どっかに行めないといけないんだろうけど、あそこに建物があるんだよね、もう1個。ほら、なんかもう1個建物なんだよ。うおー、待て待て待ておー、まじごっついの来たごっついの来たおー、待て待てやばいやばいやばいやばいやばいごっついの来たごっついの来たまずいまずいまずいまずいまずいやばいやばいやばい。やばいやばいの来たここ行けるうわー、ちょっ、ま、 ういうん、待って、むずっ。もう、ほらゲーテよりは、後も確かにげーよ。あ、回収。お、ま、来た、来た、来た、来たおい、一個回収したろ一個回収した一個回収した一個回収したよしよしよしよし行くぞ、行くぞ、行くぞおい、一個回収したのに、ふざけんなまして。えー、待て待て待て待て、どうすんだっていうんで、あれ。 こいつらを一回引き押すから回収するタイプああおいおいなんか一人つっかかってるよあ、これジャンプできんの言わさるなんだけど言わさるんだけどこれジャンプできんのおお、ちょっとちょっとちょちょ 今更なんだけど、ジャンプできるわ。今更だわ、めっちゃ、めっちゃめちゃ今更。ほ、行くぜ。ど、これで ど, どこに行けばいいの、これ、どこに行けばいいの、これ回収しよう、回収しよう。回収しよう、ど、ど、どこに行けばいいの、これ。どこに持って行けば い, いの、これを。これ持っていく場所がわからない。いくおお、待って待って、目の前から来た、目の前から来た。おー お, ーお、おお、おお、待って、これから来る。おーお、おーお、おーお、おお、おお、めっちゃ行かせる、めっちゃ行かせる。おやおや、おやおや、おめめ お, ー お, ーおー、お お, お, お, お, お, お, お, お, お、ふざけんな、Dallas! あれ無理だろ どうすんねん。絶対俺の中にあるやん。石像に、石像どこや<音声>あいつらがさ、大量にいすぎて、まともに散策すらできないんだけど。<音声>無理ゲーじゃねこれ。<笑>無理ゲーすぎだろ。まともに散策もさせてくんないんですけど、これ。あの、でっけえ、あのー、ムキムキマッツの番ン来たらもう勝てっこないんやけど。あんなんと、1対1やったら勝てる気しひんねんけど。これ来るやん。<音声>でここ中も来るやん。<音声> あっ aura aura auraotiation... <音声>、ah, あっ<音声>